が鉄格子に囲まれたこの施設はフィリピンの首都マニラ近郊にある拘置所です拘置所の入り口です特別に許可を得てこれから施設の中に入りたいと思います犯罪に関わったとされる容疑者たちが一時的に収容されるこの拘置所しかし厳重な扉の先で取材班が目にしたのは 異様な光景でした黄色いシャツを着た収容者たちがまるで自分の居場所がないと言わんばかりに階段から廊下までを埋め尽くしていますこのエリアは彼らの寝床よ部屋の中は人がいっぱいで寝られないからまさに溢れんばかりの収容者が通路に寝ることを余儀なくされた超過密実態もちろん 本来収容されるはずの室内にもえ十分なスペースがないためえ収容者たちはこのように体を寄せ合うようにしてえ寝る場所を確保していますこちらの部屋にもえ大勢の人が密集していますえまさに筋詰め状態といった様子です収容者同士が隙間なく身を寄せ合うその姿は ま、るでズのようびっしりと埋まっていて床が一切見えませんこの拘置所の定員は800人しかし現在収容されているのはその4倍以上の3600人まさにパンク状態です3つのベッドを12人でシェアし空間を有効利用するためハンモックで寝る人も。 ここでの生活は最悪だ洪水のように大勢の人が押し寄せている限界を超えた収容者であふれた高知所その衛生環境も施設の中には空調設備が一切ないということで非常に蒸し暑いです一年の大半が蒸し暑く湿度が高い亜熱帯気候のフィリピン 満足な空調設備もなく収容者の健康問題が懸念されています夜になるとさらに異様な光景が広がっていました日中運動用の広場として使われる中庭で身を寄せ合うように寝る収容者たち寝返りすら打てずに眠るその様子はまさに異様の一言